どうも国です私は今現在プサンのとというところに来ております今回の動画の内容なんですけども今回はですねこの南ド洞の下にね地下商店街がありましてその地下商店街の一角にですね日本語がね達者な韓国人の方が占いをやってるというところでこの「 40代おっさんの国がですねその方に占っていただいてどんなね占いの結果を私に言ってもらえるのかというのをね試してみたいなと思いましてそちらのねご紹介の動画にしたいと思っておりますこちらの南穂ンはですねこの上ですねビフ広場というねプサンインターナショナルフィルムフェスティバルという頭の文字をね略しましてビフ広場というところなんですけども、まあ、そこにね各映画界の有名な方の手形がね地面のね 方にペタペタ貼ってある場所のあるところなんですけども、その下の地下商店街に占い屋さんがあるというところで、まあそちらに行ってみようかなと思っております。それではね、まず地下商店街がどんなところなのかというのをね、皆さんにですね、お披露目したいなと思います。それでは行ってみましょう。はい、ここから地下商店街に入ります。はい、地下商店街はですね、まあこんな感じに、はい。 なってるんですね結構お洋服屋さんですね結構年配の方の、はい、スーツとか私服とかあとはこういうねまあ旅行用のハードケースなんかも売ってるんですねはいまあ、通り道はこんな感じに、はい、なるんですけどもまあ、ジュエリーとかあとはこういう靴ですねあとは婦人服関連ですね結構ご年配の方 のね商品を取り扱っているお店が結構ほとんどなのかな。まあ、こんな感じで、はいネクタイ屋さんなんてあります。はい。お、ありました。ここですね。占いと漢字で書いてありますね。こちらの方にも占い。日本語 OK とはい書いてありますね。1万円日本円にして1000円ですね。 僕はですね、女性に人気なユーチューバーであるちゃますけくんがここで占いをやったというところでちゃますけくんのね、まあ、動画を見てらっしゃる方はご存知かと思うんですけどもここでね占い受けてみようと思いますはいどうぞ生年月日をはい月ッキサイユイ 全般的な雰囲気は非常に人が優しくてすごく人情的な人土地からとちょっとこう子供っぽいところがあってあんまり容量がいいとは言えない人はっぽどのもう頭の良さっていうのは感じないよただ人がすごく優しくて平和主義で閉じかとすると容量が悪い人から そのまま決まったまま行くタイプですから結局はこういう運命は、まあ、意外と人に騙されやすすすいととこころはありますよってことなんです、うん、だから、はい、お金のことはあんまり大きくしとか一切、うん、やめてください、うん、そうすると必ず掃除するタイプですよってことなんです。 体ははは健康でもう長生きはするって感じは間違いないなだけどもだいたい年が取れば消化器と腰の神経弱くなるよってこと本人の健康を良くするにはまず体を冷やさない体を冷やすような食べ物は注意をするそれで健康的になるあと質問があれば何でもどうぞ 結婚できるんですかねああ、はい、本人が心さえあれば必ず四十後半に結婚をする四十後半まではそんなに発展が少ないんです女も結婚も全部含めての話ね、はい、あなたよりは自分の若い人じゃないかなって年がちょっと離れてるよってことこから十このぐらい離れてるんじゃないかないうこ、ね、5から十ぐらい、はい、そういう縁が来るよってことねはいはいはいはい 占い行ってきました皆さんどうだったでしょうか僕の運気はねこれからみたいですね今までは全然運気悪かったみたいでこれから40後半に向けて良くなっていくまあそう言ってましたねいやーよかった今まで一生懸命頑張ってたのにうまくいかないこと多かったんですようん それだけね聞けたということが今回ね占い来てよかったなとはい感じております占い好きな方今後のね将来気になってる方はですね是非こちらの占いのお店行ってみてくださいそれではね今回の動画は以上となります今回の動画が参考になったと思いましたらグッドボタン高評価それとねチャンネル登録されてない方はですねチャンネル登録よろしくお願いいたしますということでこれでは次回の動画でお会いしましょうそれではまたバイバイ